出ないものがたくさん検索されてるよ、ね。<笑>お<お><笑>まあまあ、若い男の子ですから、まあ、しょうがないですよね、それはね。そうだな、ね、うん、それはしょうがない、うん<音楽>。さあ、始まりました。少量チャンネル翔太です。少量では、終了です。今回の企画は。 皆さん携帯の履歴気になりませんかええー、まあ普段はね、うん、そんなに気にしないよねお互いの携帯見ることもないし、うん、でもねちょっと検索履歴を見てみよう、うん、あーあじゃあーさお互いのさ、うん、携帯をちょっと入れ替えて、うん、検索履歴で気になるやつをちょっと発表していこう終了知らなえっ、ー 知りませんでした知りませんでした。ちょっと、ロック解除してじゃあ、まず、うん。俺のから見てみようかな。あ、ほんとうん。ないけどね。はいはいはいはい。はいはいはい。はいあまあね、あれよね。<笑>言えないものがたくさん検索されてるよ<笑>お お, <笑>おというのは<笑>まあまあ、若い男の子ですから、まあしょうがないですよね。それはね。 そうだな、うん、うん、そうだれはしょうがない、うん、でも気になったのが、うん、言えないやつが気になったわけじゃない<笑>なんか<笑>ウィキペディアとか結構調べてる<笑>そうそうそうそう俺、うん、ウィキペディアがめっちゃ好きだからさはいはいなんか例えばさ、うん、ドラマとか、うん、まあ映画もそうなんだけど、うん、それで見た役者さんとか初めての人とかはウィキペディアで検索しちゃう<笑><笑>ああ、はい、そうかこういう感じなんだみたい な, なるほど、ね、ちょっと知りたい<笑><笑><笑>多分一番最新で調べたやつ<笑>ウィキペディアで調べたやつ<笑><笑> <笑>ラブジェネレーション。ひょにょ。知ってる？知ってる。ドラマだよね。月九のドラマだよね。九十七年。 はいはいい<笑>なんで気になるのこれいや多分あのさウィキペディアを見る人わかると思うけどうどんどん関連とかでさ一番下に出てくるの、うんは い, は い, はい、はい、ーああそうねそうね追って い,、うん、いっちゃうちもあるあー、うん、宝塚の女優さんをちょっと見てたのねああそうそうそ、ん、うそ、んね、うそ、ん、うそうそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うるうそうそうそうそうそうわうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうう さあうん、少量チャンネルからいつかウィキペディアに載らないかなって<笑>思ってんだけど書けるんだよね書ける、うん、でも略歴一切ないああ略歴ね<笑>ちょっと誰か作ってくれないかなうちらのこと調べて<笑>少量 気になるやつあるる、ね、気になるやつねちょっと待ってねなあーこれ気になるなお米に芯が残ったら<笑><笑>あのこれあれだよね質問のやつだよねなんかお米をに芯が残ったらどうしたのお米を炊こうとして1合もなかった、うんうんうんうん、だから鍋でやろうと思って、うんうんうん、ああ炊飯器じゃなくて炊飯器じゃなくて鍋でやったりしたら、うんうん、生きてるなと思ったら、うんうん、結構芯が残ってて、うんうん、ああそうなんだあどうしようかなと思って、うん、調べてみて、うんうん、で最終的に電子レンジ う、えー、うんアットホームな商店街が広がる<笑>東中野駅周辺の安くて美味しい人気ランチスポット<笑><笑> 13で<笑><笑> もうね、ランチが大好きなの、俺ああ。ランチが大好きで、だいたいその地名とかのランチみたいなな、うん何とかランチ、新宿ランチ、中のランチみたいなああああランチのお店を調べてはいはいはい、わかる、うん、なんかさ、新しいお店探す時ときでもさ、うん、やっぱ調べちゃうよね、うん、ランチとかそうそうそうそうディナーとかねそうそうそう、そうそうそううん、っていうふうにしちゃうな、俺は、うん、なんか美味しそうなところあったいや、ちょっと見てなくて、さっきちらっと見てたけどう な, ん、うん、なるほどなるほど うん、まあ翔ちゃんの携帯の履歴はこんな感じということで、うん、何どう思うまあ言えないい検索が多いよ<笑><笑>終了へえなるほどねうんでも本当に言えるやつしかないなつまんないな<笑><笑><笑>いキり見ちゃんは きりみちゃん<笑>あ、これ、きりみちゃんさ、なんだっけ、うん、?YouTube だっけ、うん、何かを見てたときに、うん、これ、あれなんだよねサンリオなんだよサンリオのキャラクターで、きりみがいるみたいなのを、なんか言ってて、それで検索してんだと思う。<笑>そうなんだよねそ。そう。そしたら本当にね、きりみだもんね、うん、それ、鮭の。そうそう。<笑>なんか、だいたいサンリオってさ、うん、なんか動物とかじゃん。そうだな。まあ、キティちゃん猫でしょ。うんうんうん、あと、まあ、ウサギとかさ、うん、あと、カエルとかさ、 うん、なんかそういう動物とか、うんうんうんうん、そういう系のキャラクターだけど、うん、キリミっ て, 言ってそうだよね<笑>いやいや衝撃的だったよこれ出た時おおっと思って死んでんじゃんみたいな<笑><笑>ねうそうだよねそうなんかそれで気になってね検索したんだと思う確かにへ、うん、えきりみちゃんねきりみちゃんとはね ちゃがまって何アナデンっていうのが「うん、アナザーエネン」っていう俺が今めっちゃハマってる携帯ゲームがあへえー、アナぜ ン, ンっていうんだそうそう略して「アナゼンっていうで、つあってそれになんかね RPG なんだけど街、うん、の中にね、うん、なんかちゃがまがあったの、うん、なんか揺れてるちゃがまが、えー、でもそれを押しても特に何が起こるわけでもないの、うん、めっちゃ気になるじゃんそんなちゃがまだからそれで、ねうん、検索したの、うんうん やっぱゲーム好きだかからねそうそうそうなんかゲームのね攻略方法とかよく検索してるかもしれないあーそうだね、うんうん、えー、いやもう健全じゃない俺全然なんもない<笑><笑><笑>あとなんかやっぱ仕事関係とかねそうだねうんうんそうかえー、クリーンな携帯ですねでだからいつ見せてもってるんですかねどうぞって感じよくカップルとかでさこういう携帯履歴のやつ あるじゃん、うん、みんなクリーンじゃないああまあそうだね多 分,、うん、多分俺ほどの言えないやつ見てる人いないと思う多分確かにたねみんなさよくさ、うん、えなんもないとかさ確かに多いじゃんまあ消してる可能性もあるけどね自力を消しじゃないのねいや俺は消してないよあそっかうんうん消してなくて、うん、普通に言えないようなやつを検索して あ, あそうか俺はこのままだ いやんは、健全です。ある意味、健全じゃない、うん健。健全、かなと。うん。本当にね、やべえやつがたくさんです。あの、犯罪ではない。うんうんうん。まあ確か。でもみんな大好きかもしれない。そうね。っていうのがあるので、ねうんうん、ぜひちょっとご想像にお任せして、うんうん、あの、コメントとかね書いてく書、うんうん、けるか書<笑>けないよ、書けないよ。あの、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 <笑>えーはい、こんなね、うん、恥ずかしいな、はい、というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思いま す, います自分も言えない検索履歴があるあるっていう方はぜひチャンネル登録と<笑><笑><笑>高評価をお願いしますインスタツイッター TikTok もお願いしますははい で, ではまたー 男女のカップルでさ、うん、彼女とかがさ彼氏の携帯履歴見てさ、うん、なんかもうそういうのばっかりわーって入ってたらさちょっと引いちゃうのかなどうなんだろうね、うん、割り切ってくれる子だったらねあ健全だね健康だねって言ってさそっと教えてくれる子だったらさそうだ、ね、<笑>いいけどさ「えーみたいな感じでさ、うん、なんか引いちゃう子とかだったらね確かにちょっと見ないほうがいいよ確かにねうん、うん、まあでも少 な, 少なからず見るからねそうだよね、うんうん、きっとねうん